演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちらカルビのカルビックプルグラとプルグラとこちら松本清志限定商品グラノラブロックバナナ味を食べたいと思います松本清自分の住んでいるこのッにも水分 ようやく1店舗できたところだその1店舗に行って手がなかなかなくてなっんたんですけど今回ついに行きましたそして買ってきましたこんな限定商品が言れてるんですねもっと早く会いたかったわバナナしかもバナナって大好きだしではこっちの、うん、せっかく見つけたバナナ味から食べていきたいと思いますおーこんな感じなんですねうーんなんかなんて言ったらいいんだろうこから見たような外見なんだけどではいただきます うんさっくり軽いのはいいんだけど味が今一つ伝わらないなもうちょっと強くしてよはい次はこちらカルビッツのフルグラフルーツギアローラー以前何種類か食べたことあるんですけどこれはそれがこういうふうに塊になってるってことですねちょっと見えるぐらいですではいただきますこっちは少し固めかなその代わり 甘じょっぱさもくるねこういうのがいい、うん、どちらも一口サイズで口の中に入れた後に噛むとサクサクとした食感を楽しみましたこっちのは若干軽いですねこっちはちょっと歯ごたえがあるそんな感じですただこっちはバナナの味がそこまでしなかったような気がしますね一方こっちはドライフルーツの甘酸っぱさもあるので味を求めならこっちの方がいいですね 本当に手軽にサクサク食べたいならこっちの方がいいと思います、まあ、どちらもそれなりに個性があって美味しかったですがただやっぱりシリアルなのか食べてるうちにだんだん牛乳が欲しくなってきちゃいますねなのでこれを片手に牛乳飲みながらっていうのがいいかもしれませんねま本当にやっぱりシリアルと牛乳の相性ですが改めて証明されたような気がしますで評価はどちらもこちらの点数とさせていただきま す, 牛乳本当にす